のですということでですね、まあ、ななんでこんなことを言うかっていうとです、ね、あの僕明日誕生日なんですねなのでですね今日の撮影これえ僕の33歳の最後のねもう撮影になりますえー、まあねそんなことはどうでもいいと思うんですけど皆さんねちょっとね考え深くてですねここで、えー、出てくるまでですね僕はいつまで料理のお兄さんでいられるのかなっていうところなんですけど皆さんご安心ください僕60歳になっても料理のお兄さんと言ってます多分ねなんでかっていうと料理のお兄さんという仕事だったんですね見た目とか歳とかがお兄さんなわけじゃないです 料理のお兄さんっていう小類魚んですね、ひろみちお兄さんみたいな感じですね、これからも応援のほどよろしくお願いします。別にあの兄貴って言ってて言もいいいよ<笑><笑>はい、ということでですね、今日は僕ね、あの一滴もね、まだ飲んでないんですけどもね、僕、一滴も飲んでないときに何をやるかっていうと、やっぱり思考シリーズですね、今回はですね、もう、思考中の思考です、ね、<笑>僕がもう本当大好きなんですよ、これ、チキン生です。はい でこのチキン南蛮も僕もいろんなチキン南蛮のレシピを持ってるんですけど今回は結構ねシンプルなチキン南蛮パチンコでうまいやつを今回作っていこうと思いますんでよろしくお願いしますはいそれではね材料説明いきますまずはですねチキン南蛮なのでテキンです 3 0 0ムから3 2 0ムぐらいのはいあと鶏もも肉1枚ですね。あと玉ねぎがの1これね、半分半分で使っていく。使い方後で説明します。あと、ごめんなさい。あんまり家にないかもしれないですけど、あこれ、スイートピクルス。 これ今の肝です買ってくださいこれを 15g 大体1本ぐらい使いますこれね分かりますかね下にね酵素がねいっぱい詰まってるんですよこれがこのね匂いがねすごい効いてるんですねマスタードとかディルとかが入ってるんですけどもこの香りをのせることによってチキンナンバーが数倍レベルアップしますこれ重要ですであと卵が2つ材料は以上ですあとは調味料を使っていきます、はい、ということでですねまあ、今回ね思考シリーズということでもう気合十分でございますそしてですねさらに 闘魂、ねえー、注入ですねハイボールがあれば何ときるということでねいきますあーまあたもね何でもできますね まずタルタルソースチキン生タルタルソースですねやっぱねで、えー、今回ですね、えー、と玉ねぎなんですけどもこれもね2分割するんですけども半分スライスにするんですねはいこれぐらいですかねでもう半分はあ、えー、とみじん切りですできればね細かめのみじん切りがいいですこれぐらいの大きさに切っていきまーすピクルスもこんな感じで 薄切りにしていただいてで、はい、これはね、玉ねぎとね合わせといていいですみしん切りの方はこっちのですねえっ、ー、とボウルにえ移、ー、しておくと こ, これね、あとね、タルタルソースでこうやって作るのでねそしたらですね、タルタルソース卵ですねを作っていきたいなってい う, のももうタルタルソース作るとき必ずあの必要になってくるとゆで卵なんですけども えー、僕でで卵を、ね、作るの嫌いなんですよ<笑>ゆで卵って時間かかるじゃないですかなので、ね、あんまり好きじゃないだから、えー、今回は時間のかからない、えー、とゆで卵を作っていきたいと思いますまずフライパン温めますね<笑>沸いてきましたね沸いてきたらここに卵入れま す, ますで、蒸していきます ゆで卵ってまあ、今回片ゆでを使うんですけどね通常だとですねゆで卵ま10分かかるんですよ、えー、でこのやり方だと10分もかかりません23分ぐらい大丈夫だとこれね覚えておくと時短になりますので原理は同じですそうですねあの、こんな感じになるんですねこれ1分もしてないです今1分もしてないけどこ の, この状態でこの状態だとまだね黄身がねブルンブルンなんですね、えー、なので、えー、こ, こうやってですねあのターンオーバーしてあげます、はい、これで、でで黄身がガチガチチになるまで茹でていく で、一つはこうやって蒸して肩、蒸し卵にするんですけどももう一個は、ね、衣の方でつく使うので、ね、これはもう一個は取っといておきますね。はい、えでですね、えーっとまあ、ひっくり返して2分ぐらい蒸したものがこちらになります。はい、もう完全に固くなってますね、これね。はい、で、えーっと、水分もね、飛んじゃいました。はい、そしたら、えー、こんな感じでですね、えー、っと こ, うこう取ります、はい。で、フライパンの方 こんな感じでちょいいい半熟とまでででかないですけどでね、えー、とゆで卵じゃないから、ね、切りやすいんですよね平べったいからはい、えー、ダイスカットもやりやすいのでこんな感じでどんどんどんどんやっていただければもうすぐにね、えー、とゆで卵の、えー、みじん切りができちゃいますそしたらこれも、えー、さっきのボウルの方に、ね、こんな感じでね入れていきます、はい、でここにマヨネーズです大さじ123で大さじ3ですね ケチャップタルタルソース甘みが少しつくと美味しくなりますのでここでケチャップを入れます、ねえー、大体ね小さじ1強ぐらいかな、はい、お塩お塩ねタルタルソースってお塩結構重要なんですよ少しね強めにつけます分のです、はい、これでね味がねはっきりするので塩はね必ず甘みを入れる黒のこしょうです、ね、僕は少し効かせますこのぐらいでこいつはねあの混ぜていきます そうそうそうこんな感じですねで玉ねぎなんですけども今回ねそのまま使ってるんですけども玉ねぎの辛みがすごい苦手だなっていう方は水にさらしてからやるといいです僕は、えー、玉ねぎの辛み結構好きなの で,、えー、っとで少量なのでそんなに気にならないので入れちゃいますけどももしなんか玉ねぎ、えー、ちょっと辛いからやだなっていう方は水にさらして、えー、水気絞ってお使いください。でこんな感じでねでねきたら 甘酢作るかソース類は、えー、最初に、えー、あ同時進行でもいいんですけど最初に作っておいた方が後で慌てないので、えー、最初に作っておいちゃいましょうさっきスライスした玉ねぎ入ってますはいここに醤油です大さじ1と半分ですお酢ですね<笑>多分分大さじ1と半分ですねこれでいいかな、はいまあ、ちょっと強めでも、はい、まあまあもうしょうがないこれもケチャップです1ぐらい いこれぐらいかなお砂糖さ、ね、大さじ大さじ1と大体半分ですね で, でここに味玉と4プリぐらいですねでこいつを煮詰めていきますお砂糖とケチャップが入っているので少しね溶かすように火加減はねそんなに強くなくていい このままですね玉ねぎに少し火が入るぐらいまで弱火で、えー、とじっくり と,、えー、とでこのプツプツ入れてから、まあ、大体、えー、30分ぐらい煮てですね、えー、とこの玉ねぎがしないとなったらですね、えー、とあとは、ね、余熱で結構火が入りますので、はい、あのとろみ的には、ね、結 構, 結構 こ, れこれぐらいとろみがつきますこのね、とろみ重要です、えー、と, これとろみがあると後でチキンにね、あのこの甘酢がかなりね、いい感じで絡みますので。で、はい このとろみすごく重要ですえー、こうね、えー、とろみの加減っていうのはこう混ぜてるとあそこが見えるぐらいわかりますそこが見えるってことは粘度が高いってことなんですよじゃあタルタルソース甘酢ソースできましたね次は、えー、やっとこさチキンですおチキンナンバーで一枚肉でやるところもあるんですけど僕は一枚肉はあの火が通しづらくて難しいと思ってるんでえっ、ー、と唐揚げみたいに切っちゃいますまあ僕の場合ね こうやって半分に切っちゃってそこからこうやって一口大に切っていきます今日ぐらいの大きさだと10等分ぐらいでいいかな、はいえー、結局、ね、9等分にしました、まあ、できるだけ、ねえー、と大きさ合わせてあげてくださいね、はい、こんな感じになりますで、えー、とここに塩コショウですね軽めでいいですタレーが、ね、結構いい味するんで、えー、とコショウですね、えー、今回粉コショウをまぶしていきます、はい、でもみ込んで こっちに移してあげてここにですね、小麦粉まぶしていきます小麦粉ね、大さじ2ですね全体にね、まぶしてあげますでこうやって、まんべんなくつけたから。ます、ね、しっかりね、つけないと衣がね薄くなってしまうので垂れが絡まなくなってしま う, そうまんべんなくやってくださいこんな感じやっとね、えー、揚げの段階まで来ました、ね、まず、えー、油温めておきます 小さめのフライパンこれだとね1つでことが足りるのでねだいたい一センチぐらいの油入れます中火でね温めておきますね鶏肉なんですけどもここにですね卵割り入れますあっ<笑>はい、入れてもらえすねはい、こまらはい、完全に閉じちゃますここにもうチキンかぐらせて、小麦粉がですね、えー、卵と結びついてですね、えー、いい感じに、えー、卵がですね 全体に絡まりますということでですね油結構温まりましたそしたらですねチキン入れていきます今れには中火<笑>いいですね、えー、卵だとねちょっとね私、えー、くっつきやすいのでちょっとね、えーええーえー、途中で分離させてあげます ね, ね, ね普通の料理ローバーになったんです、ねまあでも四個シリーズはね僕ね、そんなに飲まなくてもいいと思う まあ、そんんななこと言って も, もう ほ, ほ, ほぼないんですけど、まあね、皆さんの見てないところで意外と飲んでるんですけどでこれねチキンも常温にしておくのがポイントですなぜかというと揚げた時にね中まで火が通るのが冷たい鶏肉だと結構時間がかかるのでそうしたらですねこんな感じでねしばけん色になってきますので全体がしばけん色になったらですね徐々にねひっくり返していきます これね二度揚げとかしなくていいですからね、はい、あの中に火が通ったの確認できればもう十分でございますこの揚げてる時の脂の香りね香りと音 も, うもはやねこれはねお楽だよねいい色でしょう そししたたらでですねこ、こんな感じで上がりましたあのもうね中まで火に取ってると思います、えー、でこれ で, ですね、油を、えー、と抜くのも、えー、兼ねてですね、えー、ちょっとですね、えー、こんなようなキッチンペーパーに取っておきす。でこれで数分置いて油を切りますプラス余熱で、えー、中まで火を通していきますはいそれでは盛り付けていきますすっごい綺麗に揚がってるじゃん中火でじっくりやるとこれぐらいのね感じになる これ甘酢ですちょっとね温めておくといいですよまんべんなくかけてあげてくださいはい最後にねタタルタルソースあのこれもねチキンが冷えてしまうので常温に戻しておいてあげたほうがいいですえっ、ー、ともう上からねもうごってりと、はい、これはタルタルソース命ですからね命のタルタルソースなのでもうさっき作ったタルタルは全部のせてあげてください最後に青みが欲しいので、えー、パセリはいかけてあげてください ですね至高のチキン南蛮の完成でございますはいそれではですね出来上がりました早速チキン南蛮にはやっぱりねハイボールもできました、ね、いざ新庄によし 甘だれ上からかけてるだけなので、二人が甘いところは、甘だれをね、つけながら食べてくださいね、タルタルはたっぷりのせると、これですよ、いただきます、<笑>あー、ごっさまです、ね、チキンナンバー これが最高です僕の中ではねタルタルもうまいんですけどこのね甘だれ最高っすよも、ね、うねドブドブ浸して食べてもらいたいうんうんあーあーうまいなこれほんとに丁寧に作るとうまいっすねチキン南蛮ねいやすいませんもうほんとおいしいおいしいしか出てこないですよ もうチナンマン考えて人絶対天才でしょこれう絶対勝てない、ね、この甘酢とタルタルソースの相性抜群すぎるでねピクルスの香りすごい効きます、ね、ピクルス入れるとねビッグマックのソースみたいになる<笑>甘だれがねちょっとねあの照り焼きマックみたいな感じ<笑>僕こういう味が好きなんですよ本当に本当に美味しいですでもうんーもうこれは お酒飲める方は お, 酒と、うん、お酒飲ない方は麦茶、はい、これ合わせて食べていただく非常にいしいですうまいこれもうホにやばいこれもう試行シリーズ手間かかるけどうまいなやっぱりほら本当にうまいずっとこれでいい作り方的にはできないシンプルでポイントもいくつかしかないんですけども このね、チキン南蛮ンね一度ね作ってみていただきたいなっていうふうに思いますあのお酒のお供にもご飯のお供にもどちらにも合いますすごくね完成された味がするので皆さんぜひぜひ食べてくださいはいということでですね皆さん今日の料理どうでしたでしょうか美味しそうだなと思った方もしくは一緒に飲みたいなと思った方ねぜひチャンネル登録および 高評価をよろしくお願いします